HSTTV <笑>第2回内容の大動画ーイエーイということでどうも橋田でーすまた会えたねすーちゃんでーす、うん、<笑>また会えたね<笑>、うん、パクリもう完全にパクリ<笑>、うん、あのー、なんかさいい挨拶文とかってないかないい挨拶文っていうかいい挨拶うんそれはめっちゃ難しいやつ、うん あのさゆうきさんがさいつもあの「また会えたね」ってやってるじゃんあでも最近やってな い, どうやってないから<笑>分かんないごめんなさいゆうきさんごめんなさいごめんなさい、うん、でさあのアイビーさんがさ、うん、最後にさいい夢見ろよっていつも言うやんうーんなるほどうんであと前さあれみおとさんが1回だけだったかな1回だけなんか 俺の動画を見落とすなどうも見落とですみたいなのやってたんだよな結構前なんだけどそれは面白い、うん、でなんかそういうの見てると俺もなんか新しいのなんかてか決まったの作った方がいいかな的なあ最初とわりなるうん1の質問以外はなんだろう何あるうん難しいな挨拶。さつ皆さんお箸<笑><笑>あよくない<笑>それさ 俺やったらさ、多分低評価まさかつくよ。ちょっと、一回やってみて。ええ。ええ。みんな、お箸ー。<笑><笑>めっちゃいいじゃん、めっちゃいい。めっちゃいいって、お箸めっちゃいい。お箸ー、<笑>ダメだめだ。ええ、絶対あの、ファンのことかなんか、あったら、お箸ーとってか、やってくれるよ、みんな。これ、だいぶ黒いし、なれそう。<笑> 知ってる俺さ仕事の同期にさ YouTube バレたの う, ーんうんあのさあれ以降さあの先代編のさ動画あったんだけどスタジオ入った時に「来ちゃった!」なんて馬鹿なことやったの調子乗ってあのあとめちゃくちゃ笑われたからね俺あのあとめちゃくちゃ笑われたさら し, し者になったからね俺さら<笑>されたついでにおかしい いいと思ってた。あのね、あのね、ツイッターでならまだできる。<笑>ツイッターでならまだ言える。ツイッターからまず朝はおはようございますじゃなくて、お箸でやて<笑>、ね。定着してきたら、動画で行こう。いやー、ね、えー、<笑>恥ずかしくない。<笑>ダメおは箸だよ。うん、キモくない。ぽい。え。<笑>ちょっとぽい。ぽいってない。い、うん、や、やってなくはな い見実習 し, しない大体<笑>、うん、いい俺まだみんなのお兄さん枠まだいけてないもんきっとまだお兄さん枠うんな ん, なんかななんかんていうかさ歌のお兄さんみたいなああいう感じあるや ん, な ん, か な, んか<笑>なんかちびっこ向けのさなんか何やってもなんか、うん、いい絵になる感じの俺ならんもん、うん、<笑> お, お兄さんキャラで行 今日の動画は何々やっていくぞーえー、<笑>それじゃあまず<笑>ええー、<笑>そしたらおはし行いけるしちょっと待ってそのテンションだいぶ維持するの疲れると思う<笑>俺よーし今日は<笑>何しよう今日よーし今日は中の相撲をやっていくぞほっ、まあ、つほっつ<笑> 今日はみんなで「ねるねるねるねる」を作っていくぞまずねるねるねるねを用意して水をカットに注ぎにいくよ<笑>なんかさあのー、ドナルドっぽいね<笑>ドナルドあれ、ドドナルドだっけあれドナルドって、うん、違うかなんだっけあ の, ああのそっちのドナルドじゃないあのあ の, ー、あのランランルーの方うん なんななじゃなかった俺よく覚えてないけど分か、うんない服装の印象しかないなむずいな、うん、募集したらどうですか募集ま あ, あ募集まあよかったら<笑>いやーでも募集もないなみんなおファーしよう何、ん、か気 が, つい気がついたらあれだよあのフ ァ, ンファンのさ なんかおしなじゃないなんだっけあれ、えー、なファンの愛称みたいなのあるじゃんあのー、なんか橋友がさ気が付いたら橋本なってるもん、ね、誰だよ橋本って<笑>いや橋本いいと思うよいや誰全国の橋本さんに怒られないつい<笑>で言うと俺 高, 高校の担任が橋本先生だった関連あっていいじゃないいやよくないよくな い, くない別にそんなことはどうでもいい<笑> ひねりあったうがひとねねりねうん、はあん、あのー、今日もこんなダラダラとしたの多分10分ぐらいやってますからねきっと何分っ、うん、いやひょっとしたら5分できるかもしれないけど<笑>、まあ、うんいやまあそんなわけでこんなオチの見えない話ではございますけれどもち、うん、オチか。 じゃあ最後の挨拶決めろようよ<笑>ああ何だろう、はいはい、いい夢見ろよみたいなそうそうそうそ う, うんなんだろうないなむずいね何系がいいえ、うん、何系だろうなそもそもそもそもとしてなんかなんかすごいな気軽に言える味がいいお疲れっすみたいな お疲れさーハッシーでしたーあーダメだ俺こういうキャラじゃねえじゃない絶対違うこういうキャラではない元はお兄さんに「お発信ー」って言ってたけうんじゃあなー<笑>じゃあよい子のみんなさようなら<笑>ダメそれいよじなんいやなんか今声を裏返ったし<笑><笑>んそれは何、ね それでではさまたいつか、明日ですさようなら良い子のみんなよかって良い子のみんな<笑>いやーいや俺悪いけどさあんまりさなんかまあ良い子もいいけどなんか悪い子も悪い子でありかなってじゃあまあ相当悪すぎるのはちょっと俺はどうかと思うけどさ<笑>じゃあ、うん、おやすみ神宮 何お休み人類って<笑>お休みなんかさ一気に世界観変わったよね<笑>、うん、<笑>一気に変わったおやすみ箸<笑>で「お, おはよう」だったらお休みでなんかむちゃくちゃ重くなってるえ<笑>んだろうお休みそれでは皆様 すやすや、おやすみ、ダメだめだ、やめよう。内、う、容、ん、俺<笑>。圧巻<笑>は内容のない動画、内容がない、本当に。うん、前回よりはね、前回よりは内容あるね。うんるねうんうん、これ次回あんのかな<笑>、うん。まあ、とりあえず、そうか締めか。 ってことは今、うん、今も締めを考えなきゃいけないんだねそうでございます、えー、じゃあそれではんなんかさこれ言うのはさすごいなんか例姿勢正して言わなきゃいけない気がするそして何かすっごいさ低い声でさそれではおやすみ人類いや絶対しまめ<笑> やんない。そんなわけで、お疲れ様でした。また、伝えましょう。はっさっささ、さよならー。す<笑>いま、お休み人類は。お休み人類は、ちょっときついぞ。